こんにちは。式の抽象化とメソッドについて説明します。抽象化という言葉慣れてないかもしれませんがこれは私はプログラミングの大事な基礎だと思っています抽象化についてあまり詳しく書いていないという教科書も多いのですが抽象化については 簡単に説明することができますので、今からの説明で抽象化というものに慣れてほしいと思います。私は、プログラミングをするということは、抽象化と深く関係があると強く信じていますので、説明します。まず、おさらいです。 今まで、オブジェクトとメソッドについて説明してきました。例えば、ヒーロー .moveDown というようなプログラムでは、ヒーローがオブジェクト、ムーブダウンがメソッド、その間をピリオドで区切るということになっています。オブジェクトは、コンピューターでの 操作や処理の対象のことです。メソッドはオブジェクトに属する操作や処理のことです。では、このメソッドに注目して、抽象化について説明していきたいと思います。類似した複数の式、100×1.1 150×1.1、400×1.1 のようなものがあったときに、これを変数を使って一つにまとめることができます。a×1.1。1. 1このように変数を使って複数の式を一つにまとめることを抽象化と言います。そして、この抽象化は メソッドと深く関係があります。複数の式を変数を使って抽象化した後、これに名前、何でもいいんですが、who のような名前を付けたとします。すると、who というメソッドが出来上がることになります。これは Java のプログラムです。who というメソッドがあります。 メソッドの本体は、a かける1 1という式になっています。そして、ある時には a を100という値、ある時には a を150という値、ある時には a を400という値というように変えていくことによって、100の 1.1 倍、150の 1.1 倍、400の 1.1 倍、 計算することができます。では、メソッドの確認です。Java のメソッド、public static double foo カッコダブル A、return A かけ 1.1 セミコロンカッコ閉じ。このメソッドの本体は、return A かけ 1.1 の部分です。そして、このメソッド全体は、式 A かける 1.1 に、名前、 風をつけたものだと考えることができます。さて、皆さん、抽象化をすることのメソッドは何だろうと疑問に思っていることがあるかもしれません。そこで、抽象化を行うことのメリットについて今から説明したいと思います。抽象化をしなくても、抽象化をしても同じ結果を得ることができます。 抽象化をしない場合、100×1.1、150×1.1、400×1.1 という式をそのまま書いて実行すると、実行結果110、165、440が得られます。抽象化を行うと、メソッドができます。メソッドの本体は A×1.1 です。名前、風とありますので、風100というようにやりげますと、変数の値が100に設定され、 100×1.1 が計算されます。風150と書きますと、A、変数 A の値が150に設定され、150×1.1 が計算されます。風400についても同様で、風400と書きますと、変数 A の値が400に設定され、400×1.1 が計算されます。そして、同じ実行結果が得られます。 さて、抽象化する前よりも、抽象化した後の方が、一見、プログラムが長いように感じるでしょうが、メリットがあります。例えば、将来、この 1.1 という倍率を 1.2 に変えたい、1.5 に変えたいということがあり得るかもしれません。もし抽象化を行っていないとすると、1.1,1.1,1.1 という3箇所を、 間違いなく書き換えないといけないんですが、これはどうもミスをしそうです。ミスを防ぐための事前の工夫としてメソッドを作り、倍率 1.1 は1箇所しか書かなくて済むという工夫を行います。このように抽象化を行うことのメリットは明らかです。同じようなことを何度も書かずに1箇所で済ますことによって、 プログラムのミスを減らすことができるということになります。では、実習に移りたいと思います。実習では、この右側、抽象化後に書いてあるプログラムを実際に実行してみて、この結果が得られるかということを確認することにより、えー、メソッドに慣れていただくということを行います。 では、実習手順を前もって説明します。今からの実習は、式の抽象化とメソッドをマスターする実習です。実習では、JavaTutor という Java などのプログラミング言語の体験、演習ができるオンラインサービスを使いたいと思います。その手順ですが、ウェブブラウザで htp www.python-tutor.com のページを開き、 実行を進めていきます。使用上の注意点を説明します。1つ目、実行の途中で画面にこのような赤い表示が出ることがあるかもしれません。これは過去どのような文法ミスをしたかという確認表示に過ぎませんので、無視しても大丈夫です。表示が邪魔だという場合には、ここにあるクローズをクリックすることにより消すことができます。 注意点の二つ目、プログラム実行に少し待つ必要があります。プログラム実行の前に、Please Wait Executing takes up to 10 seconds のような表示が出た場合、えー、10秒ほど待ってください。そして、混雑している時には、サーバービジというメッセージに切り替わることがあります。この時には混雑していますので、もう少し待つと、 自動で実行が始まる。表示が切り替わります。1、2分以上待っても変わらないという場合には、混雑が激しいので、少し待ってから操作をもう一度行ってみると良いと思います。特に、日本の深夜は混みやすい印象が私にはあります。では、実行手順です。 python-tutor.com のページを開き、画面で JavaTutor をクリックし、JavaTutor の画面に切り替えます。JavaTutor の画面は、真ん中が編集画面、下に Visualize Execution という実行のためのボタンがあります。真ん中のエディターで Java のプログラムを編集し、Visualize Execution をクリックして、実行という流れになっています。 では、今から行ってみることは、えー、プログラムを入れて、110、165、440という表示が出てくるかを確認していきたいと思います。p y t h o n チューターをウェブブラウザー、えー、今ウェブブラウザーを使っています。ウェブブラウザーで開いていました。ぜひ皆さんも、皆さん自身のパソコンとインターネットを使って試してみてほしいと思います。j a v a チューターをクリックします。 編集画面を切り替えました。す、え、で、ー、にひな型が入っています。これは、えー、このまま使っていきたいなと思っています。プログラムですけれども、えー、資料にある通り入れていきます。資料の19ページになります。では、パブリック static ダブル、who ダブル、A、 こうやって入れていきます。慣れることも大事かなと思いますので、皆さんぜひ、えー、実習、チャレンジしてほしいなと思います。失敗から学ぶということもできます。うまく動いたときにはとても嬉しくなるでしょう。えー、表示です。表示はシステム .out.printf というように書いて、えー、不動小数点数の表示は %f。で、開業しなさいの指示で、えー、バックスラッシュ n というのを入れています。ここで、ふう、かっこ100。 カッコ100というのを入れましたで私は今からこれ範囲選択してコピーして貼り付けていきたいなと思いますもう1個貼り付けますちょっと見やすくするために字下げを入れて100100100 100 100のままなのでここを150 400と書き換えます、えー、これでプログラムを入れ終わりました。じゃあ実行してみたいなと思います。えー、ビジュアライズエグゼキューションをクリックします。これ少しお待ちくださいのメッセージです。画面が切り替わりました。えー、まだ実行は始まっていません、えー。ラストをクリックして実行しましょう。ラストをクリックです。 えー、このように表示されました。表示画面は右上にあります。110、165、440と表示されています、えー。このプログラムはうまく動きました。えー、皆さん自身も、もう一度お伝えします。皆さん自身も、えー、このプログラム実行していただいて、えー、メソッド、えー、の書き方などに慣れてみると良いと思います。以上、えー、式の抽象化。 100×1.1、150×1.1、400×1.1 を A×1.1 という一つの式にまとめることができるということを説明しました。どうもありがとうございます。